本日も金久早淵線をご利用いただきありがとうございますこの電車は東急大井町線直通各駅停車大井町行きですひさすえ末永高津二子線地に止まります This is a 早淵 Line Local Service Train for 大井町 Via the 東急大井町 Line